残り3台、中央で、エイダが釣られた。ルマルシャンの箱取りに行こう。まだ誰も救助行けてないのか一人救助はリスクあるな。ダメだ、耐久切ったから一旦離れよう。 完全に落としきるつもりだ絶対助けるから待っててくれあバレたナイスクローデットやっぱり追い切りだカバーをクローゼットに任せよう キラーに箱を拾われた来た キラーが飛んだなら僕がゲート開けよう誰かをいに行ったんじゃなかったのか 板を倒せばそこで終わりだ今だ。 レーダとクローデットが近くのゲートを開けようとしてくれたおかげで気がそれたみんなありがとう